被った者たちに囲まれてわけわからない上辺を咲かれてる顔も言うことさえも隠しながら踊ってるそんな謎めいた場所に今俺 ばかりさ誰も素顔さらすの怖いものばかりこの謎のリムは終わらない俺はも う, うんざりしてるのさ隠しすぎた流もどきに全て晒せとは言わないがこれは やりたい放題さ人の汚い正体があらわになに笑っちまう今も俺がいる 認知症されてもやりたい放題の連中が仮面のままリング仮面をつけ出したわけはなんとなく分かった気がする怪我りきった人々が集まるリング場にいる顔隠したただそれだけで何をしてもいいわけではないがそれはあまりに卑怯すぎるぜ仮面を外せやれるものならそれを して吠えたりしないぜ俺はもううんざりしてるのさ亀かぶって叫ぶ輩からたちに顔を隠してるやつらに交流なんてものはないんだぜ 「気づいてないやつらは孤独をかみしめ震えてね」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 ついてない奴らは孤独を噛みしめ震えて眠れ